はいおはようございますラスカルでございます本日はですねコラボ動画ということで 今ね YouTube や Twitter で話題のホルモン島田さんにお邪魔しておりましてえオーナーさんのですねブッチャー島田さんとお越しさせていただいておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします知ってる方知らない方い ろ, いろいろいらっしゃると思うんですけれどもホルモン島田さんはこの群馬の方 で, です、ね、焼肉屋さんをやっておりまして今回はそちらをお店で提供いただける、はいえー、お肉をたくさん食べさせていただいて今回どれぐらいあるものなんですかす約3キロちょいぐらい3キロちょい普通1人前、まあ、グラム数でどれぐらいあるものなんですかねが、まあ、100弱とぐらい とか、今回はじゃ、三十人前ぐらい。<笑><笑>ありがとうございます。いや、あ で, ですね、えー、今回の動画に際しまして、営業中ではなくてですね、お店開いておりません。ですので、ちょっとお話をしながら、えー、僕もあんまりちょっとお肉のことは詳しくないので。ちょっといろいろとお伺いしながら、いただければと思ったります。お願いします。お願いします。 とということ で, ですね、今、お肉大量にご用意いただきまして、こちら目の前に見えておりますのが約3キロのお肉ということで、で今回はこちらは牛タンとハラミとカルビ で,、はいルミではい。ごめんなさい、あのこういうことを聞くのが合ってるのか分からないですけど、ホルモン柴田さんっていうお店自体は、やっぱホルモンが基本的にメインなんですかそうですね、基本的には、えー、ホルモン中心で。でも今回はまあこの部位ということで<笑>、いろいろ考えたんですけど。<笑>なるほど、今、多分動画見てくださって、皆さんも伝わってると思うんですけど。 俺も島田さんと島田さんはあんまりね動画ではとも喋ってな い, いでこのでのキャッチボールが今緊張してる状態ですもんねめちゃめちゃ緊張してます<笑>で今回はあれですかお願いというか本当に申し訳ないですけど<笑>焼いてもらうことって何ですかちょっとこちらで僕の方で全て焼かしてもらいます<笑>ありがとうございますこちらからじゃあまず焼いていこうと思いま す, いますはいちょっと僕の方でもこの焼いてもらいながらいろいろ突っ込んでいってもいいですかお話を分かりましたありがとうございますまだ<笑>初めての感じなんでそうですよね、はい、じゃあスタートします うわうまそう緊張しますね<笑>普段んかかない汗かいてますねですよね<笑>多分この今の動画もともと島さんのところの動画見てる方でも緊張してる感じ見られて多分結構さらに好感度絶対上がると思うんですよね<笑>あのさっくりするまでしっかり火を入れた方がいいのかむしろレアの方が美味しいのかってどうなんですか牛タンってあまり焼きすぎない方が個人的には好みですねちなみにお肉とかってこう、はい しっかかり翌焼きのがどうですか僕もお店さんの切り方とかによって毎回やっぱ変えるんですけど、まあ、これぐらいの厚みとかまああと通常提供してるのともうちょっと薄いじゃないです か, かそういうとこだったら、まあ、あのレアめに焼くんですけど厚切りの方はやっぱりあのカットの仕方とかもちょっと変わってきてあの隠し包丁とかも変わってるじゃないです か, かそういったものはサクッと食べたいからちょっとよく焼きにしたりはしますけど大久保のチャンネルではそのプロの方が焼いてもらう焼肉の動画ないので、まあ、これ結構皆さん見てる方も参考になると思うんですよね どれぐらいのペースで焼いてったらいいかがいまいち、ね、<笑>はい、ありがとうございますあはいいただきますとそのまままずいただかしていただきます、はい、いただきますうま、ん、いっすねなかなかこの今のご時世 もののすごくお肉の単価上がってるかこんなにこう贅沢に牛タンを食えるタイミングもなかなかなくなってると思うんですけど特に最近ほんと牛タンが高いですよね、まあ、ちょっと一時よりはこう落ち着いたんですけど、うんはい、僕もちょっと聞いた話なんで詳しいんあれなんですけど、はい、コロナになってからその今まで まあ、牛タンとかあとはまあホルモン系とかも食べなかった国が美味しいって気づいて結構買われたりとかあ、まあ、それがすべてじゃないんですけど、はい、やっぱ中国とかで結構出会ったりとか韓国とかでもこうタン食べたりとか、うん、あとはもともとのタンの輸入してたオーストラリアとかのこう災害とかいろいろ関係してタンの値段を変えてたりするんでなな、はいうんはい、なかかなか下がんなかったんですよね今までずっとあれですもん、ね、そのアメリカが不足した時にオーストラリアが安く入荷してを、はい、ずっと。この ローテーテシそうですねでまあアメリカの方はもうオーストラリアの値段よりちょっと下げるぐらいの う,、はいはい、うまいバランスで、うん、ちょっと今日本当にちょっと贅沢すぎる食べ方ですねこれ焼肉屋さんって言うても原価率が 60%70% の世界への業界じゃないですか、はい、それが今お肉が 1.5 倍とか2倍平気で上がってる時代ってことはやっぱ、うん もうほぼほぼ採算が取れない部位も出てきてるってことですもんねありますね全然変わっちゃってでもあの動画でもお話されてましたけどこのコロナになってからあの緊急事態宣言とかまん延防止中は全て、はい、営業を止めたりされてたじゃないです か,、はい、どうですか今はこうまん延とかも開けて営業が開始されてると思うんですけどお客さんのこの感じとかってどうなってるんですか今はそううですね徐々にやっぱりこう 出始めてはいるんですけどやっぱりみんなこうちょっと様子を伺ってというか、はい、前みたいにはまだ完全には戻ってないですねピークのとよりも続いてはいるんでこの逆にコロナに気にする方であればあるほど人も少ないですし来ら、はい、れなくてほしいなって感じなんですかねそうですねぜひこんな時だからこそ一こつのお店として選んでもらえたら嬉しいですねちなみにそのホルモン島さんでは今はそういうなんか EC とかそういうのをやられてたりはしないんですか今は タレの販売だけは行ってます、はいはいはい、あとはちょっと今まだ1回目なんですけどその塩の販売っていうのも行って、はいはいでまあ、ちょっとこの後もしかしたらそれも定期的に販売はしていこうかなと思ってますそうか先日あのクラウドファンディングとされてましたもんねはいあ<笑>なんかいやらしい感じの<笑>いやらしい感じでカメラマンさんからこれが塩って言ったんでけど<笑>島田さんで、ね、作られてるこの塩ですねもしよかったらあのあタンとかにちょうど塩なんでじゃあちょっと使わせていただきます でも結構スパイス系の感じなんですかそうですすかそうね。ハーブ類とかが入ってて、はいはい、僕もキャンプとかが好きなんで僕も去年初めて、はいは い, はいはい、いいですよね<笑>いいですよねちょうどこうあったかくなってきたんでそろそろ行きたいなと思ってるんですけど本当にこのスパイス塩なんかぴったりなんじゃないですかちょちょやっぱそういうのもあったんでちょっとこう作りたいなっていうのはすごくありましたでも本当にこう、まあ、このお肉のお仕事とかもそうだと思うんですけどその好きからいろいろなってることがいっぱいあるんですね そうですねそういう興味があって、なんかこういうのあったら面白いんじゃないかなとかっていうのは、結構きっかけですねうん僕もそのあの全部見てるわけじゃないんで、ちょっとあの動画で言ってたら申し訳ないですけど、もともと島田さんは、自分のお店を持つ前は、焼肉屋さんで働いてたりされてたりんかそうですねあの、地元の焼肉屋さんでちょっとこう教えてもらったりとかっていう期間がありましたうんごめんなさい、あのごめんなさい話振ったところ、申し訳ないですけど、めっちゃ塩うまいです。 めっちゃ塩うまいですねこれ今は買える、うん、ちょっとこの動画が出るときどうなってるかわかんないんですけど一応これから販売していこうっていうところですね、うん、今準備している段階ですこれめちゃめちゃキャンプ持っていきたいですね<笑>本当にオールスパイスみたいな感覚で、はい、これだけ持っていけば全部うまいですもんねめっちゃうまい<笑>でもそれこそさっきお話した通販のタレとかもはいあの焼肉屋のタレみたいな感じで動画公開させてたじゃないですかはいあれをベースのタレってことなんですかね そうですねあの、もうそのままあのタレですめちゃめちゃバズってましたもんねやっぱりあの普段見れないから面白いですね僕も結構ほ、うん、他のお店さんの仕込みとか見るのすごい好きで、はい、大量に作るのとかってこうめちゃめちゃ面白いです僕も何回も見てるんですけど<笑> YouTube 自体は、はい、そんな長くないですもんねまだそうですね今 4年半ぐらいですねとんでもないバズり方されてますもんねまさかあのここで肉焼いてると思ってなかったです<笑>この前もこの前もというか結構前に出されてたあのアメリカのおやつかなんかおつまみみたいな感じで、はい、外で作ってたやつであのベーコンに卵を落として、はい、ポテチを砕いてチーズをっていう、はい、あれなんかもだってショートでも。 僕この前見たらいいでが2万何千とかすごいほんっとい数来てましたもんねすごいやっぱりこう外のこうバーベキューとかっていうのは一気にこう見られますねいやちょっともう僕なんか本当ショートなんか全然やってないんでむしろ先輩ですね<笑><笑>やっとなんかちょっとこう嫌な汗が引いてきました何<笑><笑>かこう好きな部位とかってあるんですかあ逆に質問になっちゃってもちょっと、ねねね、だんだんなんですけど年取ってきたせいもあってやっぱ油 っっぽい部位がその量を食べななくちゃったんですよね、はい、うちの嫁さんも年上なのでどっちかというとうちの家族はその赤身の方が好きみたいなところがあって、うん、やっぱ 赤, 赤身頼みがちなんですけどこの前たまたまそのちゃんとその、まあ、処理から、はいまあ、肉の剪定からいろいろやられてる知り合いのお肉屋さん焼肉屋さんに行った時に改めてカルビ食べたらむしろ赤身よりも軽く感じるぐらい美味しいものが。 出会ってしまってて、はい、しまだからそれのおかげでちょっとその苦手な部位好きな部位を決めずに食べようっていうのを最近ちょっと改めて思い直したんですけど僕もその時の気分というかはいはい、はい、なんかちょっと赤身に逃げてる時もあるけど改めてカルビとか食べるとやっぱこっちが正解かなって<笑>な、ね、娘とかも一緒に連れていく機会が増えたんで、はい、やっぱりこうさっと焼けるものを選びがちになっててちょっとホルモンが遠のいてるところがある最近食べる ジャンルで言うと改めて食べるとめちゃめちゃうまいなって思うんですよね、はい、ぜひこうホルモンの魅力をもっと発信したいなと思ってますセックカーンちょっとこちらもちょっと焼き始めても大丈夫ですか、はい、ぜひお願いしますこっちはこの二つはタレで準備しているので、はい、ぜひタレの方ではいありがとうございます仕上がってくださいこの前はあのあ ないですかさすがに熊は初サワリりいや、熊が結構あの、動画でも登場してて、炊くのは初サワリりってことですか、ね、ああそうですね、ラーメン自体は初めてでした、<笑>なので思ったよりもこうあっさりとしてて、<笑>はいはい、でちょっとこう物足りなかったんで、今回、いろいろ足して、とかを出しましまたねさすがにラーメン屋さんでも熊の骨は触ることないですもんね<笑>なかなかないですよね。<笑>うん 使い方によってはこう豚よりも臭くないんじゃないかなってあそんんななんですか炊いている時の匂いとかは全然豚の方が匂いますそうなんですお願いしたらよかったやっぱなんか熊って臭そうなイメージやっぱ皆さんありますよね、うん、こう冷凍して日が長いものとかあとは血抜きによってももちろんだいぶ変わると思う匂いが。うんはい やっぱりその一般の方がどうにかして食べれるクマって動画のコメントでも確かにこう初めの血抜きとかがうまいと。うん そんなに匂いがしないっていうのはこうコメントでもあっていいものがちょうど強いられたっていうのはあったかもしれないです、はいはい、今のコメントの話じゃないですけど本当に僕もそのお肉の疑問があるときにだいたいそれにか携わる島田さんの動画を見てそこからコメント欄を見て僕も僕もすごく視聴者の方のコメントで、はい、勉強になるところって改めてあってすごい参考になるなっていういつも だいたいの一ヶ月熟成の動画の島田さんがこれってどうなんですかねっていうことを全部解決しますもんね<笑> そ, う そ, う<笑>そうなんで僕のこう疑問に答えてくれるんで<笑>それで僕もまた改めて吸収してますいやその低波値とかわからんけどみたいないろいろ難しいはい。コメント欄すごい科学者になるといっぱいあるんじゃないですか<笑>すですよ僕もともとその高校の時が工業科学科っていう科だったんですけど、はい その時 pH って教わった気がして、pH って前の動画で言ったら、ペーハーですよみたいな、今度、別の動画でペーハーって言ったら、いや、pH ですよみたいな<笑>、今, 今, 今は<笑>僕、島田さんの動画でも勉強になってるし、そこのコメント欄でもすごい勉強になってるんで、すよね勉強になりますね<笑>だから島田さん の, その動画の受ける要因の一つとして、やっぱり視聴者参加型みたいな部分も受けてるのかなと思うんですよね。<笑> 僕もついコメントしたくなっちゃう<笑>っていうやっぱすごくこういろいろ僕たちの知らない料理とかを、はい、またそれもコメントとかでこういろいろ教えてくれるので、はい、そこからどんな料理だろうとかっていうのはよくありますねどっかの郷土料理のとかそんな知らん聞いたことないんだけどっていうのいっぱいありますもんね、はい、ありがとうございますありますそこから興味持って調べるとっていうのはそのビールビールとかはもうあれは完全に島田さんがご自身で選ばれてるそうですねももももとととずっと僕僕好きで僕もそんなにこうはい、はい。 強いわけじゃないんですけど、お酒自体はずっといろいろ勉強勉強というかう、クラフトビールとか全然知らないっていう思うのいっぱい毎回出てくるんですけど、<笑>いやもうすごい種類ありますよね。ありますね。さっきそのお酒が好きってお話しながらちょっと恥ずかしいんですけどこの話してるの、クラフトビール一切ダメで今までの中で、はい、なんかおすすめのものあったりします？なんか飲みやすいとか。はい。 こんなクラフトビールだめっていう人でも飲めるかなっていうものってあったりしますかね意外のが苦手なの か, なんかどういったものが苦手かで本当にこに個性がいろいろあるというか、うん、甘いのが結構だめなんですよね、はい、フルーツっぽいのは結構苦手なので、はい、結構動画でも登場してるんですけど、はい、群馬で太田の方にあるクロアっていうクラフトビールとかは、はいはい 動画でも紹介してるし、普段もこも飲んだりとかして、僕は結構好きで、飲んでますねこっちの酒造さんとかも、すごいですもんね、やっぱ醤油とかも美味しいところ多いですし、お酒も美味しいしっていうので、結構、んありますもんねそうですね、最近はそのビールとかっていうのも、特にみなかみとか山の方とか行くといろいろ、やっぱ水もきれいとかっていうのもあって、酒造とかありますね。これをお気に 僕にもいろいろクラフトビル教えてもらってあの僕もクラフトビル師匠として<笑>お願いできることをぜひよろしくお願いします早速このハラミ、はい、焼いちってもいいですかはいもうれ タ, タてますハラミも美味いですけどこのタレ美味いですね良<笑>かったですありがとうございますめっちゃ美味いなご飯にかけたいですね<笑><笑> 白飯でも何か他のご飯とかでも全然ご飯ものとかあ今日あったら、はい、お願いしたいとかできますあ大丈夫ですよはいありますガーリックライスとか大事にニンニクとか大好きです 大, き 大, 丈大丈夫ですかはいそしたらじゃあすごくあの皆さん頼まれるガーリックライスあるんであガーリックライスをじゃあお作りしてはいはいのちょっとちょっとお願いしても大丈夫ですかわかりました話たましすぎてずっと話してるんですけどカットしようないなって今<笑>編集ってマジでなって今思いながら。<笑> ありがとうございました。ガーリックライスで す, す。めっちゃうまそうっすね。これ、こちらガーリックライスでございますね。めっちゃうまそう。やっぱこれが結構看板メニュー。てか看板商品は皆さんこう肉に合わせて僕がすごくニンニク大好きなんでニンニク好きがこうニンニク好きのために考えた<笑>ガーリックライスです。 普通じゃありえないぐらいにんにく入ってるかもしれない<笑>これだと家出ちゃいけないぐらいの匂いするんですけど<笑>も焼肉屋さんってどうなんですかね普通僕なんかは結構、はいまあ、ご褒美みたいな感覚で、まあ、たまに行くぐらいなんですけど、はい、でも多分常連さんとかも多いんですかやっぱりこうちょっとこう居酒屋感覚とかで来てくれる方もいらっしゃいますね。はいはい なんかパッとこうあの壁のメニューとか見るとお値段は結構リーズナブルですよねそうですねそこまでこうお祝いとかっていうよりはも う,、はいはい、もうほんとふ使いとして使ってもらえるようにういいな家の近くに欲しいですね<笑>ちょっとせっかくさっきあのガーリックライス頂 い, いたんでタレ漬けで頂 い, いちゃっていいですか、はいぜひ うんうめえありがとうございま す, ううござ い, ますいわゆる想像してたガーリックチップっぽい香ばしいガーリックライスってよりかは、はい、生にんにくっぽさがちゃんと残ってる刻んだ刻みにんにくっていうかがこうたっぷりと入りま、はい、あってれすいしいバターのこうコクとしょのちょっと焦げた感じがだって火も通ってるうににんにくの甘さあるんですけど でも生っぽい辛さもちょっと残ってて、はい、それがこのタレの甘辛い感じにめちゃめちゃ合いますねその通りで<笑><笑>言いたいことを全部言ってもらってごめんなさい僕一応これが本業なもので、はい、一応はい<笑>初仕事ですね今日今のでいや<笑>めちゃめちゃこれうまいですね、うん、普通の方なかなかこうライスで、ね、頼むのって腹いっぱいなんて難しいと思うんですけど、はい、ちょっとお肉を減らしてでもこれ一緒にお肉と合わせて注文してほしいですね ガーリックライスね、うん。これめっちゃうまいですね。うん。うま。うん。いや、これうま。<笑>続きちょっとカルビの紅茶焼いていきます、はい。ありがとうございますい。またカルビもうまそうですね。 今あのやっぱりホルモン島田さんといえば1ヶ月熟成の動画が結構いろんなところでも有名だったり、マネする方も多いぐらいこう代表的な作品になってるじゃないですか。はい、で結構、一般のユーチューバーさんとかもあれ、真似して作られてる方が最近どんどん増えたじゃないですか、はい、あれ、普通の家庭の冷蔵庫でやっていいもんなんですかねいやあれはやっぱりこう僕たちもこう真似はしてほしくないなと思って、はいはいはい、僕たちもいろいろ検証の意味も込めてちょっとやってるところがあるので。うん 一応その概要欄とかにも真似をしないでくださいってことは、はい、あの書いてあってやっぱりこう開け閉めが多いような、うん、冷蔵庫でやると変な菌だったりとかっていうのも。はい 繁殖しやすいですし、ちょっとあやをこうし白半分で、すね、うん、お肉屋さんでもあれですもんね、あの熟成用の冷蔵庫とかは、ほぼ開け閉めしないで、2、3度とかをずっとキープされてです、ね、菌が繁殖しないようにっていう、最新の注意をして、はい、でやっとできる商品ですもんね。あれの 皆さんも多分動画をね改めて見てくださるとわかると思うんだけど、あのお肉取り出すとき、あのお肉しか入ってないから、か<笑>そうですもんね。はい。まあ基本的にあれはやっぱマネはあんまりしない方が、そうですね、うん。でもやっぱうまそうに見えるんですよね。あの味の素も。私<笑><笑>たちもいろいろもしかしたらもっと美味しいもんがこ う, う、はいはい、あるんじゃないかっていうちょっといろいろとこう研究というか。うん そういういのも込めてて試してるところありますね一般的にやるんだったらその熟成じゃなくて浸透させる目的で2日3日間ぐらいとかで傷、ねはい、む前にいただく方が一番ベストですが、ね、間違いないと思いますやりたいなって僕思ったんですけど素人がやるべきではないな<笑>と思って<笑>すごく僕たちもそこってねちょっとこう気にしてるところではあるんですけど、うん、変なふうに流行っちゃうと、うん、なんか変な事故が起きた時って嫌だなっていうのはちょっとあるんですよね。 そういう意味でやってたわけじゃないことが一人歩きしちゃうなと思って、まあうんうん、大手ユーチューバーさんがほぼ全員の味のと真似してましたもんねなんかのなんかこうありましたねそういうブームというかやっぱ定期的にユーチューブってなんかありますよ ね, すねそういうコンテンツのなんかこう何かが流行ったらこうやるみたいな、うん、やっぱそのやってる人たちも全然詳しくない人しかいないんで引、はい、くぐらいトリミングしてないとかああそうですねそ当たるよ絶対っていう でも結構多いんでここは皆さんも結構注意してほしいですよねチャンスのね。ですね。でも正直まだまだネタ帳的にはこれコーティングしてみようってうのあるんですか結構もうされてますけど調味料だったりとか期間、うん、だったりとか、まあ、温度だったりとかもっとなんかいろいろもっと細かいところを探っていきたいなっていうのはありますね。と、う、と、ん、はお肉ののうう熟成っってていうところから入って、はい、最近だと他の まあちょっと興味があるところで、まあ納豆だったりとか、はい、その他の食材の発酵とかそういうのに今後もしかしたらいろいろやっていこうかなと思ってます。ちゃんと麹になったりとかやっていく感じになる、ね。はい、と自分たちで作ってみるとか調味料とかっていうのもう い, やいいですね。あの僕勝手な希望なんですけど、すごいアジアン系の料理好きなんで、はい、あの島田式ナンプラー作ってほしいですね。<笑>今あの次にナンプラーを<笑> あ, あのナンプラーを。 1年前から作っててお<笑>やだ、やだ<笑>めっちゃ朗報じゃないですか、これ<笑>、<笑>何も言ってないのに、そこ来ると思わなくて、今、朝、次、ちょっとそろそろ開けるかって言ってるのが、ナンプラー仕込んでて、それで今、ちょっといろいろあって、その前半の映像飛んじゃってて<笑>。ななるほどなるほほどど 今どうやって出すかっていう話をちょうどしてた時にまさかのナンプラーを1年前からちょっと僕も好きでナンプラーは今いわしを塩でつけて作 っ, ってあってやっぱナンプラー自家製できるもんなの一応できてるこう生地とかまあそういうのを見ていけるかなっていう一応そうじゃない肉バージョンのまあ肉じゃんも試したんですけどそれもこう成功というかまあ特に鶏は美味しくこうできてて。 同じ時期に先にナンプラーの方が時間かかるっていうんでナンプラーしてスタートしててうわ食べたい1年越しにでもあのまだ成功してるかがわからないっていうそうでも発酵にそんな時間かかるもんなんですねいやーだからすごいですよねそれを考えると僕本当昔の人がすごいなと思ってそうですねなんで発見したんだろうとかっていう興味が。 普通の関西でゃ一年間食材ほっとかないですもん ね, ですよね。<笑>だからやっぱりなんか失敗したのそのまま放置したとかじゃないと、<笑>昔とか も, もう本当。 目の前の前食べるものでいっぱいじゃないですか、はい、それを1年越しにっていうのは、うん、いろんな動画でも島田さんのチャンネルではあの保存食系とかやられてるじゃないですか本当、はい、そういうのをもうその1年半年置くとかはい昔じゃ考えられないだろうなってものができてたりしますもんねそうなんですよねなんでそんな調理方法したんだろうとかっていうのは気になりますねな、ね、僕も多分こう視聴者と同じ気持ちというか、はいはい、なんでそうなるんだろうとかっていう視聴者さんと同じというか めちゃくちゃ根っから料理人さんなんでしょうねきっと多分探求心というか<笑>う好奇心が多分ありますね気になっちゃうというか調べたくなっちゃうんですよねそんな話聞いたらさらにお店行きたくなっちゃいますね<笑><笑><笑>でも、まあ、本当にこの今3種お肉いただいてますけどごめんなさいあの話が楽しすぎてちょっと長々くになっちゃってるんですけどあのマジでうまいですねお肉が。 このお肉もあのお店とかで提供されてるお店のはい。うん。うわこれカルビだと一人前どれぐらいの値段な？が九百八十円ですね。うん。全然安くないですか。これ一皿頼んで生は三杯飲みますからね多分。<笑>これ最 後, 最後です<笑>。ラスカルさんは、はい、カルビだったらご飯ですか、うん、ビールですか？ 僕は正直カルビに限らずなんですけどお肉来たら全部ビールです、ね、ああビールで<笑>撮影以外、はい、僕も体調管理とかで炭水化物一切取らないようにしてるんですよえっそうなんですか、まあ、ちょっとオフに勉強でラーメン屋さんに食べに行くとかはあるんですけど、うん、もうそれ以外は基本炭水化物脳摂取にしてるんでえー、影の努力が<笑> そ, うそうですね でもそんだけやっても、まあ、酒好きのせいなかもわかんないですけど僕痛風になったんで<笑>一番になっちゃダメなんですねビール好きが<笑>職業病としても諦めるしかないなと思ったんですけどそれだけ美味しいもん食べたってことですもんね<笑>いわゆる贅沢病ですから ね, ねやっぱもうこれからあったかくなってきた時期 も, もうビールですよねビールですねビールですビール朝日さんが好きで銀のやつが好きでちょっと辛口すっきり系なんでやっぱ これからちょっと暑い時期、うんうん、より美味しくなっちゃうら飲みすぎるなと思ってるんですけど忖度するとかではなく、はい、やっぱり暑い時期ってスーパードライのイメージがすごい強いですね、うん、飲みたくなりますよねあの喉どしいみたいな、うん、もちろん冬になってくるとちょっと甘めのというかまろやかなものとかも飲みたいしラガーとかもいいんですけど、うん、夏やっぱりなんかスーパードライのあの銀色がいやそうなんですよ 海とかで飲む銀色めちゃめちゃめちゃうまいです島、ね、<笑><笑>田さん、普段こうアウトドアの趣味とかも結構多いんですかアウトドア、そうですね、まあ、そのキャンプぐらいですね、もともと好きは好きだったんですけど、はい、ちゃんとやるっていうのはなかったんで、なんか誰かについてってとかっていうのはあったんですけど、はいはい、しっかり趣味としてやりたいなと思って、めっちゃめちゃこの見た目の偏見になっちゃって、申し訳ないですけど、めちゃめちゃスノボーとかスケボーやりそうですもんね。 <笑>群馬にいる人大体なんかスノボしてそうって言われるんですけどあんま僕こう運動神経よくなくてあそこら辺か<笑>最近ちょっと釣りとかも始めましてあ釣りはちょっと僕もこれからなんかすごくかぶっちゃうんですけど、はいはい、やりた い, いいやいなのってこれコラボ案件じゃないですかキャンプか釣りのちょっとぜひキャンプしましょう<笑> ぜ, ひぜひぜひぜひ黙々食べるあのバーベキューの動画につきあの一緒に付き添いたいですね<笑> <笑>それこそやっぱ僕たちもこう大きいお肉の塊とかっていう料理も今年またやりたいなっていう話はしててはい、はい、ぜひあの黒手袋つけて一緒にこうやってやらせてください<笑>やりましょうやりましょう<笑>あの畑のやつとか ASMR 風化、はい、とかの動画とかめっちゃ美味しそうに見えるんですよね<笑>やっぱあのギャップが僕も好きではいはい<笑> なんで畑の中でこいつは肉食ってるんだろうっていう<笑>やっぱりこのチャンネルを見ていく中でここのチャンネルはどんだけすごいその企画者がいるんだろうってずっと思っててそれやり方とかコンセプトとかが魅力的すぎて絶対に書いてる人がいるって思ったんですけどで<笑>それぐらいも本当に魅力的ですねコンテンツが日々考えてますねみんなで<笑> YouTube は 何人ぐらいいでで動いてるもんなんですかあまあこ細かいのとか合わせると、まあ、結構人数いるんですけど、はいまあ、45人とかですかね、うんまあ、撮影と、まあ、編集とっていうのがまあ役割分担して、はい、なんか分業制でみんな45人で今だって あ, あの頻度半端じゃなくないですか公開して。 そうですねで<笑>飲食店じゃないですよね、<笑>僕が自分で言う の, をだからだからあの隙間時間のレベルじゃないんですよね、はい、<笑>もうこれもすごく好きなんで、僕も正直、あの動画を見て、まあ、島田さんっていう、ほども島田さんっていうお店さんを知って、やっぱ行きたいなーってずっと思ってた一人だったんで、うん、結構、やっぱ効果ありまます動画見てきましたとかあでもやっぱりそれがすごくありますね。う特にこう県外から来てくれる 方とかっていうのは増えたっていうのはあります。はいはい、そのまマンボウじゃない期間とかっていうので、はい、この前もあのオ ー, オ, ーオーストラリアから来てくれて、オーストラリアから来てくれって、はいカップルの方が<笑>はい、はい、なんかちょうど2年ぐらい帰れなかったらしくて、はいはいはいはい、地元が群馬で群馬に帰ったら来たいっていうのでこの前来てくれました。<笑>あのオーストラリアからか。 帰ってきたその足で急に話が飛びすぎて今一瞬ついていけなかったんですけど県外じゃ国外から国外からちょっと僕もびっくりしちゃったんですけど<笑>でも確かにあの動画を見たら日本に行ったら行ってみようっていう第一候補になるかもしれないですねグローバル化してでのね今、はい、徐々に自分たちも動画をやっていく中でやっぱりより日本のこの焼肉っていうのを海外に伝えたいとかっていうのもこうあったのではいはいはい、はい、そういう意味ではオーストラリアから来てくれたのもこう一歩進んだなって感じはしますね 本当に目標どおりというかりなるほど、はい、じゃあもう本当に日本食としてまあこれをまあ動画をきっかけに広めていくっていうのがま あ, ある種一個の最終目標ではなりますかそうですね な, なんかちょっとこう興味を持ってもらえたらとは思ってますやっぱり僕も結構前から全然お店さんも行ってるわけじゃないですしあれだったのになんかコメントの方で。はい いいろいろやりとさせてもらっ て, てもうあの<笑>初めてこうコメントが来た時に3度目ぐらいしちゃってね<笑>あれみたいなこう、まあ、発酵とか熟成とかもそうなんですけどあもちろん、ね、自分自身だって検証してるっていうところであの危険も、まあ、自分たちにしかないっていう前提のもと今までまずそもそもやろうっていう概念とかがこう凝り固まりすぎちゃってなかったものをこう挑戦していくっていう姿がなかなかこう今までなかったな と思っっっててすごいもう最初から気になっちゃって<笑>もう結構序盤の方からやっぱりもうタレの時からとかまあ、タレの方 も, もう本当に最序盤ですけど公開した後に僕も知ってそこからいろいろタレ見させてもらってこんなお店さんがあるんだってやっぱ感動したの今でも覚えてますね。こうで、んはい 僕たちこう飲食店でやっててでも多分やってることって意外とこう飲食店の方だったら普段やってることをただ動画にしたっていうだけな気がするんですよね、うん、今とうちの動画だと外に食べに行ったりとかする、うんこうはい、レビューするような動画とかっていうのもあるんですけど多分こう飲食店のどこのお店の方とかもいろんなお店に行って食べに行って研究されてると思うんでただそれを動画にしたっていう。うん だだけだったりとかまあ、新しいメニューを開発するとかっていうのも多分どこのお店の方もやってると思うのでうそれがたまたま動画に残してるか残してないかだけかなっていう感じがします、はいはいはい、島田さんのその外に食べに行ってる動画僕めっちゃ好きなんですけど正直な話ですよはいこう僕が自分でオフで食べに行ってもうーんって思うお店あるじゃないですか、はい、でもそういったところだったとしてもすごくいいところを見つけ出してはい 100悪いことを言わずによく見せる行かせていただいてるみたいな感覚であの否定はせずに全て肯定をする動画を作り上げるっていうあのスタンスがめちゃめちゃ見てて気持ちよくてだからまあ本当にお店さんで作ってるもの以外も僕もやっぱりその外食べ動画っていうんですかね、はい、ああいうのもやっぱ全部見ちゃうんですけど悪いところを探そうと思えば多分どこのお店に対しても悪いところって見つけられちゃうと思うんですけど、うん、それ始めちゃうとなんかちょっとこう僕たちのスタンスと違うというか、はい、いいところ もちろんい い, い, いお店なのでその中でどれだけいいとこ探せるかっていうのはすごく考えますね、うん、コメント欄でも同じようなコメントありましたもんねやっぱ今田さんのところはいいところをいっぱい見つけてくれるから気持ちよく見れるみたいなコメントもやっぱ外撮影のやつは全部の動画に書いてあるん、ね、で<笑>なんか癖になるんですよね<笑>僕らなんか逆に 外に食べに行くのがメインの動画なんで本当勉強ならなーっ思って見させていただいてますねそれこそでももう僕よりも食べに行ってる回数がもう<笑>違うんでう見る目線もやっぱ違いそうですよねもうなんぞ結局なんかありがたいんですけどいろんなお店さんとこう飲みに行かせていただくような関係値もだいぶ増えてきたので、はい、やってないのに結局エンドユーザーじゃなくてお店さんみたいな目線になっちゃう時もあるので やっぱいかんいか ん, いかんと思ってお客さんとしてのなんか立ち位置に戻さなきゃっていう時もやっぱ僕らあったりするんですよねお店に食べ行く前っていうのはこうお店の情報とかって結構入れてから行くタイプなんですかそれとももう何も入れずにこう行ってこう感じるのか僕は基本的に歴史とか文化とかっていうのは気持ち触り程度で、うん、あとはその撮影をする際にあのカメラ置かしてもらって邪魔じゃないしとかっていうのでなんか。 むしろ内観を調べたりとかとにかくお客さんとお店さんに迷惑かからないようにっていう情報は調べるんですけど、はい、逆にもしお店さんの時間がある時だったら店員さんとかもお話を伺ってそこから生のリアクションでお届けする方がお店さんも嬉しいだろうし見てる人も楽しいだろうしと思ってあまり入 れ, ずに入れすぎないようにはしてます ね, ねで小手先程度の知識だけ調べてあとはまあ 質問ができるようにそこだけ調べてあとは店主さんに聞かせてもらってっていうのが僕は多いかもしれないですなるほどなんかそれでなんか今日の撮影とかっていうのもこう腑に落ちたというかどっちかっていうとその場のこう、はいはいはい、ノリを大事にしたいみたいなことも見せたじゃないですか こう全てこう段取り決めとくよりもうその時のこう自然な感じを楽しみたいような感じの会話だったの で, <笑>うで、ねもうね、あとはもう YouTube のいいところで言うと編集は、ね、いくらでもできるので<笑>その場のノリで具、まあ、だったとしても別にカットできますし、まあ、それも面白おかしくいじれるし結局なんか会話って台本があると面白みがないというか僕も見ててつまんないなって思っちゃうんでどっちかというとその人が喜んだり楽しんだりしてるときに。 出てくる言葉が一番楽しいなと思って、僕はもうノリとかを大事にしてやってますね。<笑>お腹的に大丈夫そうですか？や、う、っ、ん、と食べましたね。本当に食べてるのかなっていうか、もうどんどんどんどん<笑>こんだけ話してるけどだんだんなく な, ってくなくなってきますね。やっと焼きながら喋ることがある<笑>ちょっ と, ょっとずつ。本当今日は、まあ、撮影ってのもあって、飲めないのだけがやっぱりこう<笑>悔しいですね。そうそうそう さっきの話を聞いてるとやっぱビールだろうなーみたいな<笑>そうなんですよ撮影の時は関係なくノンアル飲んじゃったりするんですけどうもうさっきは昔よりも余計にこの我慢できなくなりましたね、うん、もうノンアルでもいいから飲みたいみたいなとかノンアル用意しましょうか最速したみたいになっちゃうんですけいいですか<笑><笑><笑>ああ、すいませんありがとうございます 今日またさっき話してた朝日じゃないですけどもうドライゼロっていうもう僕一番ノあれルで好きですねじゃ、ま、ちょっと横手じゃあいただいちゃってもいいですかいただきますしっかりとこう満足できますよねできますね今日の撮影なんかすいませんもう<笑>これやばいですねうんでもなんでこんなお肉にビールって合うんですかね いやもう、なんですかね、誰が考えたんだか<笑>、本当に、2倍近くうまく感じてますね、このセットで、それを外の食べに行く話じゃないんですけど、はい、やっぱりああいうのって、動画抜きにしても、普ふだん、修行というか、勉強というか、そういった感じで焼肉屋さんに行くことって、もともと、動画作る前から、やっぱり食べには行ってました、はい。 で今はだからその動画を撮ることによって食べて帰ってきたあとにもう1回こう思い出して、はい、こういうところ、まあ、よかったなと か,、うん、なんかこう新たな自分の中でもこう気づきがありますよねああそ落とし込めるポイントが1個増えたというか、はい、やっぱ結構もう相当、やホぱり も, うホルも島田さんって3店舗あってもう年数も長くやられてるてところですけどやっぱそれでも全然他のお店さん行くとこの気づくこととか勉強なことっていっぱいあるものなんですかね。はい ありますね、それまあ大きな気づきとかじゃなくてあちょっとしたこ う, こういうとこいいなとか、はいはいはい、こういう盛り付けとかこういう味付けいいなと か, なんか何かこ、ね、う, ういうもんなんですね。他のお店の方のそういうのとかも聞きたいですね僕からするとどうなのかなってなな。っていうのがもしかしたらだからすごく見てる側が今ご興味を持ってくれたのかもしれないなと思ってます。焼、はいはい、焼肉屋が焼肉屋屋がに食べいくって今までなかった うんと思うんですよ、ね、そうですね、<笑>正直そのと1軒目 の, その動画での外に食べに行く動画の時には、はい、やっぱ見る前は、辛口レビュー用意なのかなと思って開いてみたら、はい、本当に気持ちよく見れるレビューだったんで、焼肉屋の焼肉レビューって、やっぱいいところを拾うんだっていうので、ちょっと僕、感動しした記憶があるんでですすけど<笑>僕もやっててこう楽しいです、ね、<笑><笑>全然ジャンル違うんですけど、僕もラーメン屋さんとかの仕入れは店員さんでも、まあ、有名なところでも、やっぱみんな、1日に3、4軒待ってるか されてるんでで代とかでもあそんなにもあるんですよねそんな食べるっ て, 言って思うんですけど、うん、みんなやっぱりその自分がやってることが好きな人しかいないので、うん、やっぱ店に食べに行くのも好きっていう人が結構いらっしゃる多いですねもともとやっぱ食べるの好きだったからそういう仕事してるとかっていうもともと焼肉評価に入ったのも好きだった感じですか、ね もともとずっとバイトとかっていうのでは飲食系とかっていうのをずっとやってて飲食店にやるっていう時にまあ焼き鳥屋がいいんじゃないかみたいな話をこう考えててでも焼き鳥屋ってこう串に刺すしなら焼肉の方が切って出すだけだからっていうまあ初めはちょっとこう安易な考えというかやってみたら切るだけっていうのも大変だなっていう相当仕込みとかも大変ですもんね焼肉屋さんって。 スカルさんはこう自分でお店とかっていうのを考えたりはないんですかいろいろ食べに行ってるとこういうお店の方がいいのになってなっちゃわないのかなって正直そのまあ僕も本当に同じような意見でじゃその好みじゃなくても僕ではないようないいところっていっぱいあると思うんですよ結局人気店だったりはするので、うん じゃあなぜ僕好みじゃなくてもこんだけ人が入るんだろうなとかで逆算して味なのか接客なのか内装雰囲気全部もろもろ含めて良さがあるところだと思うんでなんか僕だったらこうだなとかこうした方がいいとかってことは思ったことはないんですけどただやっぱりこうディスペクトとか自分自身も好きなので食材飲食料理とかって。 ラーメンってのが好きなのでちょっとやりたいなって思ったことあるんですけどで、まあ、今でももちろん思うんですけどただそれこそちょっと YouTube を今の頻度でありながら二足のわらじれっていうのはやれるものじゃないなっていうのはやっぱり改めて仕込みのこととか、まあ、自分でも家で作ってみてどれだけ時間かかるかっていうのが分かってるので、はい、もし本当にやるのであれば YouTube やめてからですねうー、まあ、完全に YouTuber としてやるのではなくて、ま、ラーメン屋さんとして とかまあ、飲食店として開業するっていう運びでない限りは多分自分ではやらないかなと思うのもうラスカルさんは4 7都道府県は全て制覇してるんですかいや恥ずかしながら行けてなくてあそうなんですかその土地その土地で味付けとか、うんまあ、郷土料理だとかいろいろあるじゃないですか、はい、で1軒行くと、まあ、どこの県行ってもそうなんですけどそこの県が好きになっちゃって白ごろと思ってまだまだ行ったことないとこいっぱいあるのにそこばっかり 打っててのを何件か繰り返してるだけなんでま、はい、まだまだ全然いけてないんですよねそれこそやっぱりこう大食いの方とか結構行ってるようなイメージもあったんで<笑>他の方は僕よりも回ってると思います僕はむしろ行ってない方だと思いますでも、うん、まだ行けてないところがあるっていうのも楽しみですよね、うん、こんだけ1人食べてこんだけ1人回ってるのに、うん、まだまだそういのがいっぱいあるんだってすごく楽しみがまだあると思うと。うん、今島田さんちのチャンネルでは あのはいまあ、有名なチェーン店さんとかでは、はいその、外レビュー動画みたいなのやってますけど、それこ そ, その今後、タケにこう出て、いろんなお店をその土地その土地のなんか紹介したりとかってやっぱりそれ、ゆくゆくはそういうこともしたいな ってていうのは考えてますねでもやっぱりちょっとまだ僕たちの中でこう見られないといけないっていうのもあって、はい、やっぱりこうちょっと有名なチェーン店さんっていうのを先に紹介させてもらってます、うん、いやいやらしい話になっちゃうんですけどそのもちろん見られなかったらちょっとだめだと思ってて孤独のグルメとかに出てくるような、はい、あの個人ロースターのお店とかに行 っ, て、はい、っていう動画とかもめっちゃ見たいですねもともとやっぱりこの「外食べ行く」っていう動画考えた時は、はい、孤独のグルメはあ、はいはい、こう研究しましたね。<笑>やっぱり はい、やっぱあれはすごいですよね。うんうん、あんなのめっちゃ見たいですねそれこそそういう全然知らない土地に行って食べるとかっていうことがもし仕事としてできるんだったら僕もすごくもともとやりたかったことというかいろいろ食べ行くのが好きだったんで回り回ってそういうことができると思うとワクワクしますよね<笑>視聴者側としてもめちゃめちゃ見たいんでいつか落ち着いて企画が立てられるようになったらやっていただきたいですね。 この2年間ぐらいってそれこそ動画、はい、い, いろんな方の動画とか見てあこういう美味しいお店がいろんなところにあるんだっていうのばっか見てるからよりなんかこう溜ままってますよね<笑>、はい、行きたい欲だけが溜まってなかなかやっぱ自由に行けなかったりするじゃないですか。 今一番もやもやしてる時期なんですねもやもやしますよね<笑>、多分見てる方も同じような気持ちの方が多分多いのかなってうそうですね、なかなか外食で出れないとか多いので、うん、僕、本当、にそれこそ大食いの選手とかなんかは、それを視聴者さんにもやもや一番させてる人間だと思うんですよねいやー<笑>そうなんですよね、見てて、食べ生きてーみたいな。<笑>あもうないいんだ<笑>だいぶ 話楽しすぎて集中すぎて僕もう3キロ食った気がしてないんですけど<笑>焼き方も丁寧にこう焦げずに油も落としてくださってますしこんだけカルビとかいろいろまあもちろんターンだったら油も多いですけど、はい、全然重くないですね初めはもう緊張してどうなるかと思ったんですけど<笑> む, むしろなんかごめんなさいあの人の家に来たのにもかかわらず緊張しない友達みたいな感じでだ<笑><笑> か, からこんな感じで す, すごく 話しやすくて<笑>、はい、やっぱ僕とか食べれる量ってちょその大食いの方に比べたら全然少ないんで、はい、本当はもっと食べて紹介したいのにっていうモヤモヤはあったりします、うん、その辺やっっぱ多く食べれる方って強いですよねいいろいろ一でで紹介できたりとか そ,、ね、それこそラーメン屋さん普通のところに行ったら6杯ぐらい全部食べて一発で全品紹介できるとかそういうメリットはあるかもしれないですね。 6杯ぐららいだったらまあこう全然、許容範囲ってことですもんね全然次もそのままいけるかなっていうぐらいなレベルですね今までの本当、一番食べた量ってどれぐらいなんですか一番食べたのがはい、料理だけで言ったら 9.6 キロ<笑>で、結局、それ食べる最中も水とか、はい、ピッチャー1杯分ぐらい飲んでるので、まあ、1.5 リッターぐらい飲んでるとして、まあ、11キロいくかいかないかぐらいだと思うんですけど。 どういうい体のの構造を教えるのかが不思議でしょうがないですね<笑>その時は一応ラーメンでラーメン の, そのスープと麺込み具材込みで 9.6kg あったんですけど、はい、やっぱりこう何ですかねこう一周巡って巡って結局並盛りが一番おいしくねっていう結論に<笑><笑>それはそうなんですよねお店さんももちろん一人前として事前にこうメニューを。 考案してるものなん で, でそれこそお肉とかでもそうですけどあの一、うん、人が一気に3人前とか頼んだら同じお肉でもやっぱり時間経っちゃうと乾いたりとかして味も変わっちゃうじゃないですか、うん、1人前が一番おいしいのかなっていうところにそうですね<笑><笑>ちなみにこう麺とご飯とかだと何が一番こう食べやすいとかあるんですかの結局麺ででももご飯でも 状態によって全然違うのでう例えば麺だったらラーメンは食べやすいけど焼きそばは食べにくいとか、はい、あなごはんだったらカレーは食べやすいけどチャーハンは食べにくいとか、うん、やっぱちょっとこう ご, ごわごわというかなんかちょっとパサついたりするようなものは、ね、一般の方でもここら辺に使える感覚のあるような食材はめちゃめちゃ食べにくいですね。 やっぱり最近はこれちょっと動画外でもさっきお話しさせてもらったんですけど、はい、最初、大食い系の人たちが YouTube 始めた頃って僕なんかも多分、YouTube 会話で言ったら3番目なんですよ、日本で言ったらうん多分木下優香さんがやられて、はい、ドラコ君って方が大食いで始めて、はいはい、多分その次ぐらいにちゃんと活動し始めた人間なんですよだから、その当時はやっぱりそのあとからこういろんな人出てき た, 出てきたんですけどマックスさんとかロシアンさんとか出てきたんですけど、はい やっぱり最初の頃はこうみんなどっちかっていうと量を食べるのを見たいっていう視聴者さんしかいなかったのでやっぱ大食い以外は受けない認められないっていう感じだったんですけど今こう若い人とかいろいろテレビのおかげとかもあってやっぱりそのデカ盛り以外にも大食いの人が活躍できる場が増えてやっぱりそのなんか一口に大食いと言っても。 なんか多様化が認僕の世代とかだとやっぱこうテレビチャンピオンのはい、はい、面白い一番好きな企画だったというか大食い当時なんか本当こうガツガツガツって、はい、食べてここら辺汚れてでも何でもいいから量を食べるってい う,、えーうね、ありましたけど本当に今なんかはクレームしちゃうんであれやるとテレビでも昔見てた人より今の人の方がめっちゃ食べません か,、うん、な, んかそれなんかそういう皆さんトレーニングしてるからどんどん増えてってるんですか なんか実はなんですけど全体的なアベレージが増えてるはいるんですよ、はい、平均的に食べれる人が増えて、はい、量は増えてるように感じると思うんですけど実は当時見られたその伝説みたいな選手さんたちの方が量食えるんんでですすよ、はい、あそうなんですか僕らよりも全然食えるんですよねいわゆる塩田さんと か, んとか小林武さんみたいなあの頃の時代の選手の方が一番食べられる人たちって比べたら全然向こうの方が上で。 あ、そうなんです、ね。もう正直、あの人たちの当時のピークの実力からしたら、<笑>僕らなんか本当足元に及ばないレベルですね。ねえー、それぐらいじゃ、やっぱこうレジェンドというか、なかなか聞けない話だ、ね。その総量で言ったら、僕らよりも三四キロぐらい違うんだと思います。キロ<笑>さらに、うん、<笑>やばい人はやっぱやばいですね。なんかでも、こう今の人の方が食べてるようなイメージが勝手に。うん、うん。 当時の人たちはあのう、突出してたので、そういう人たちが。一人いるか、二人いるか、次第に、はい、なんだったんですけど。逆に僕らは、価値き食える人たちが、いっぱい、ほぼ全員になっちゃったんで。だから、それもせいで、こう、多く食べてるイメージがあるかもしれないですね。実際、今こう、一番食べれる人って誰なんですか。ラスカルさんから見てて、この人だろうなっていうのは、います。うん、まあ、現役で。 ただやっぱずっとマックスさんの気はするんですけどでも今本当に新しい若い子たちもでてきているので本当に僕とかマックスさんも足元を救われるぐらい実力のある子たちがいっぱい出てきててもうその辺っていうのはちょっとこう。 怖いも僕はなんかもうその大食いの熱がないというかやるときは本気でやるんですけど、はい、それいいことかなと思っててうん下の子たちが付き合げてくれるんだったらずっとどっちかっていうと僕とマックスさん後輩がいなかったんですよあそうなんですねテレビチャンピオンが2017年と2019年の混合戦が最後で、はい、男女でやるっていう大会が。 もう本当にないの、ね、最近は、うん、結局後輩が出てこずに僕らがなぜかずっとやっぱあのテレビチャンピオンっていうので先輩後輩のがこう決まるみたいなのも僕らもなんかどっちかっていうとそのあんま先輩後輩意識はなくてつい友達みたいな感じでみんな年下でも年上でも、うん、ってところはあるんですけどただまあ一応その名目的に先輩ってなるんだったら、うん、あの大会先出たよね、はい、とかで先輩後輩が決まってくるのかなっていう感じかもしれないですね まあ、でもどっちかっていうとみんな出た年というか年齢の方がまあその敬語使ったりとかまあ目上の人っていう感じになるかな多分みんなが想像してる以上に上上下がなさすぎて大食い会が、うん、先輩後輩っていうのが難しいんですけど<笑>でもこう出てくる名前がやっぱテレビとかでもみんな見たことあるなっていう<笑>終わりましたあ もうこれで終わりですかこあこのお肉で最後はいちょっと最後、絶対三枚食いですいません<笑>まだ三枚でいけるぐらいの余裕があるんですね全然いけますねちょっといただきます、すいませんうん 最後のお肉だったたけど、はい、肝心にキムチを忘れてましたよねそう僕もちょっとどうしようかなと思って百<笑>の関係もあるんで、まあ、こちらは後ほどちょっとつまみつつってことで<笑>あの撮影の方でねこの辺りちょっとごちそうさまでしたということで<笑>、はい、すみませんいますありがとうございます。ということで、えー、ただいまですね島村さんの方から、まあ、いろんなこう焼肉店だったりとか、まあ、動画についてのちょっとアニイなお話を聞きながら僕も聞かれながら。 まあ、楽しくね3キロお肉完食させていたただきましたいやもう本当にですね、まあ、僕も今いろいろ塩からタレから食べたんですけれどもどのお肉もめちゃめちゃうまいですし何よりもリーズナブルすぎるっていうあ、まあ<笑>まあ、とんでもなくで、ねまあ、安いですしもちろんさっきお話しした、まあ、自家製のタレだったりとか、まあ、塩だったりとか調味料もバッチリ美味しいので僕があの宣伝する前に、まあ、もうすでに消費者さんも食べたくなってると思うんですけどお近くの方であったりとかもちろんね県外 の方も県外に出れるタイミングでね、えー、ぜひお店の方にも足を運んでもらいたいなと思います。よろしくお願いします。こ、はい、ちらの概要欄の方に、あのホルモン島田さんのチャンネルの方も url 貼っておきますので、そちらの方もほんで是非ね。あのコラボ動画以外にも見ていただければと思います。すいません。今日の流れありがとうございました。腰やこそ、どうもありがとうございました。えっとちょっと次は？ 外ではい、外でやりでしょう、外で<笑>ぜひやりましょう。<笑>ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、それ と, と で, ですね、ポルモン島田さんの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。それではじゃあねー